どうも、砂塚明だよ。新曲のお知らせ、待っててくれた人もいるのかな。ありがとう。それと、お待たせ。いつもの三人だから、結構簡単に行くと思ってたんだけど、意外と、色々あって。でも、そのせいか、印象深い曲になったな。それから、ユニットとして、 新しくまあそれはいっかまだお楽しみってことでみんなも楽しんでお見逃しなくどうも父の なぜかアキラちゃんとリアムさんと一緒にユニークボイシーズをお届けするんがこの間はサプライズ披露だったけど今度は心の準備しといてねあリアムさんからの伝言なんだけど「ぶちあがれオタクたち」だって<笑>いつも通りって感じそれじゃ決めよっかせーの に…コ ン, ボさえコンボさえ決まれ。 がった私のキャラ何年までまだ立ってるんだろうよしリアムさんはこれでおしまいったてかゴソレンってキャラじゃないことするからあそろそろラッキーアイテム振ってくれ したことなかったけどあかりちゃんは意外と強かったなえ<笑>そうかな運が良かっただけだよ僕にももっと褒めをちょうだいうんあきらちゃんがいつも使ってるキャラにだったら勝てたのに対抗策一つじゃ甘いでしょう 自分に勝つなら、もっと基礎を鍛えてから出直してくださいわー鬼監督正論ばっ か, いよかりよアカリパイセン、あいつをボコボコにしてくださいよ倒してくれるまで、離さねえ。<笑>私のは運ですってうふふくすぐったいからー<笑><笑><笑>スーハー アリちゃんいいにいする僕と同じシャンプー使ったはずなのになんでやっぱ荷重とか含まれてんのおさわり NG、うん、次はオンラインのチーム戦にしよっかえー、っとチーム名は適当でいいかこれでっと チーム名募集中略してちむぼいいずらあマッチング時間かかるんだ早くしろ世界天下のアイドルが待ってるぞはあなんかめっちゃいいわ二人と一緒に餃子パーティーしてゲームしてお泊まりして実家のような安心感 実家だわ。僕の部屋です。急にどうしたんですか？リアムさんあもしかしてエモいってやつ？リアムさんのエモ判定はガバガバだから。ん、プロデューサーさんからメール。あれ？私もだリアムさんのも載ってます。 本当だ。どうしたの、ピー様もしかして、売れっ子アイドルを独り占めしておふかしていることへのお叱り…じゃないユニットでの召集ってことは、僕たちへのお仕事ってか いゃあさっさまだ起きて あ, あごめんごめんねスマホまぶしかったよね早く寝ろって話だよね今寝るからは？っ<笑>おやすみなさーい<音声>あれー私たち3人の新曲<音声> <笑>この3人でか上がるな最高に仕上げましょうね曲もライブも <笑>うん、誰か鳴ってるあや私だ父ちゃんあすみませんちょっと出てきますねすぐ<笑>戻ります<笑>もしもし父ちゃんなんかあった 部に向けての練習ってなると結構ハードだな。2人ともお疲れ。お疲れー。でも新曲の練習もしたいよ。歌詞はよ。メロファンも覚えたし。およあかりちゃん取ったの？なんか悩み事珍しい、ね。 あいや大したことじゃないんですけど昨日父ちゃんに「いつまでアイドルやるの?」って聞かれて確かにいつまでやるんだろうなーって思ってえっおうまあいつまでもやる仕事じゃないしねそれも自分の意思で決めるものだし あかりちゃんがどうしたいかによると思うけどうーんだよねまだよくわかんないなっておポチポチポチつぶつぶつぶつぶあ まあ楽しかったですよじゃあお疲れあダメダメダメだってそそんなのやだー僕が僕がなんとかしなきゃーととりあえずアイドルの楽しいとこもっと見つけてみようよ分かんないならいっぱい知っていくのが大事って よもっと知るそっかとりあえずやってみますアイドルの楽しいとことか知っていったらいいんじゃないで、ね、具体的に何するのそりゃあアイドルといやもちろん 自分のライブの時も。 パワーを感じるし本当にアイドルなりたいってこういうことなんだろう な, なんとなく始めた自分とは全然違うんだ私もあんな風になれるのかなあなれるなれるっともうなってるってほら持ンタがっていこうウリョウーウ 二人を見てる方が面白いなあ、自分ちょっと飲み物を買ってきますいってらっしゃい二人とも楽しそうだったな一回立ったステージって思い入れもあるだろうしもうちょい二人きりにさせとこうかな いや飲みたかったの売り切れてだったっけ次はあっ見たことあるローちゃんだっけ一日でいろんな人のステージが見られるっていいですねあほらアキラちゃんコールコール仕上がってるよそれコールなの ドライ…かそうなのかなそう見えるのかも二人は自分のことをどう思ってるんだろう変だな自分らしくあれればそれでいいって思ってたのに。 ついとこうと思ってでピピッこの気配はお主何か悩んでおるなよろしいこの聖徳フレちゃんが何でも聞いて死んでよ一応ユニットにも関わることだし P さんにも聞いてほしいかな あのあ、わひっどいのがいるもんだねかわいそうによしよしフレちゃんの胸でお泣きああいやありがとうございます自分は別に傷ついたりとかはしてないんで大丈夫です 忙しいだろうし任せてんサメリンゴ餃子。 フカヒレラーメン餃子ラーメン屋のメニューですかすみません保留で気持ちだけ受け取っておきますね、うん迷ったらフランス語風にしたら何でもかわいくなるよ曲に入れたい要素か。 それは三人で歌うってことっしょめっちゃ悩むアイドル的にはあれもこれも入れたいしいやでも2人に変なことをやらせるわけにはー何考えて転がってるんですかあデモに合わせて歌詞つけてきてもいいってその辺は自由にっていやパパマジで思い通りじゃん どうしよ う, どうする僕私はやっぱりリンゴとかになるのかな疑問系なんだ確かにソロでもやってたもんねユニットだったら他の要素とか視点とかもありだと思うけどそうでもな他の 他のうーんあっあかりちゃんにはいいとこいっぱいあるしそういうのを出してけばいいんじゃない顔がいいし素材が尊いし顔がいいしとりあえずレッスンで疲れてるだろうし息抜きがてら探ってみたら自分もまだ迷ってるし曲についてだし カラオケで音流しながら話すとかついでに新しいワッフル屋もオープンしてたしどう新しいワッフル屋さん 最近 CM でよく聴くやつだサビがめっちゃかっこよくてさいいよねあきらちゃんも好きなのじゃあ一緒に歌おうデュエットわいいあ、この曲かっこいい名前見たことある あ海外のアーティストだっけそうそう最近 SNS で踊ってるのがいくつも上がっててさ原曲を聴いてみたらよかったからアルバムいろいろ聴いてるとこ星の趣味がいい最高永遠に2人のカラオケを聴いてたいこれカラオケ代以外に付け代とか払わなくていいすか カラオケ代も割り勘ですよっていうかはい次はリアムさんマイクどうぞこの後に僕の歌よくないよそんなの僕の声がしんせな場を汚すよ曲は最高なんだけど本当に人間だけ流すから許して新曲のためですよ ほらいいから歌ってあっよしじゃあ遠慮なく。 だかも基本的にコールないし会ってもいいんじゃないリアムさんパートの部分だったら Ah!、Uh. おんから動いて アイドルの楽しさを探りに楽しい楽しいフレちゃんのお仕事を覗きに来たんだそれからそれからリアムさんには地下アイドルのステージに誘われて「ウリャオってコールしたりすごかったんですアイドルの子もファンの人たちの熱さもあとあと新曲新曲のこ 考えててこれが楽しいなって思ってそういうの入れたいねとかいろいろ話してるんですけど私なんかすぐに新しいものに気移りしちゃってやりたいこととかりんご以外のこととかあまり浮かばないしだから本当に。 アイドルが楽しいのかまだよくわかんなくてうん十分楽しそうだけどえそうですかなんか考えながらだとよくわかんなくなるよねあるあるだから1回頭空っぽにして自由に楽しんじゃえば自由 ちょっと難しいかもです難しいのは嫌い縛られるのがつまんない心のままにアン・ルー・トロワフレちゃんはそういう感じでアイドルをしてるんだけどあかりちゃんの心の奥の奥にも本当はどうしたいかって気持ちもうあるんじゃない アイドルをして感じたこと見つけたんでしょステージの上の何かはならあとはあかりちゃん次第だよはいクレちゃん先生からは以上でーす ちゃんからだもしもし<音声>うんとごめんもうちょっと考えさせてどうなんだろう楽しいことは分かったけど。 おっちゃんたちに言われて始めたアイドルだしリンゴを売り出すため以外に私のやりたいことってそれにアキラちゃんが言うようにこの時間は限られてて私にはいつか実家を継ぐっていう道もあるんだろうしこの気持ちと向き合ってみて 意味はあるのかな 確かにリアムさんの知識には勝てないからね好きなだけあるっていうか純粋に尊敬できるんですよ とがめたりしないでしょ。 触りのない対応をしたつもりだったんだけどそっか今度はそういうふうに見えるんだんでも自分のためにらッしさをとったら2人に嫌な思いをさせたり迷惑かけたり甘々なアキラちゃんも新しい刺激だったよ ででもでも何かあったならこのリアムお姉さんに何でも話してごらんこのでかい胸を貸すよいやごめん本当に何でもないから気にしないでくださいあれたあっああそうだあかりちゃんはアイドルの楽しさ見つけられたアイドル続けるよね あ、えっと楽しい気持ちはあると思うんですけど何て言うかそのまだ親にははっきり言えないなっていうか<笑>そそっかーやっぱ進路みたいなもんだし親との話し合いって難しいもんな<笑>あはは、ッあわかるわかるあはは 僕が何か言っても説得力とかないしなそもそも何て言って背中を押したらいいんだろう親の気持ちもあかりちゃんの本音もわかんないしあきらちゃんの様子も変だしあかりちゃんもこのままじゃもしかしたら僕は僕のために生きるって決めた でも、僕のあがきは二人にとって何になるんだろう今さら何かになろうとしても意味なんてないのかでもだったら P さんからメッセ 今日はレッスンもなかったはずえっえっどういうことリアムさんが消えたシャト P さん このたび僕はアイドルをやめることにしました。 新曲やライブも控えている中大変申し訳ないことですでも僕はここにいちゃいけない2人とは全然違う人間だから僕がこういう人間だからあきらちゃんにはいつも迷惑をかけちゃってるし病んだり炎上したり足を引っ張ったりいつもごめんね あかりちゃんは見つけたい自分の気持ちがあるはずだよねなのに僕はしがみついちゃったアイドルでいることを強いてこれじゃ僕のせいで他の選択肢を選べないよね僕がいると2人のやりたいようにやれない2人の足かせになっちゃうからアイドルを卒業します 今までありがとう夢みりやむ何これリアムさん本気で言ってんの<笑>どどうしようアキラちゃんアキラちゃん迷惑をかけてるのは自分だよ 一番アイドルへの熱意があるのはリアムさんなのになんでリアムさんが辞めるの意味わかんないよ楽しそうなんて適当な気持ちでアイドルになって札な扱いしてこんな風に思い詰めさせてそれでそれで自分らしさなんて 本当にやめるべきだったのは足かせになっちゃってたのはリアムさんがやめるなら自分もそんなの嫌だホコリちゃんダメだよだってみんな楽しみにしてたんだよ新曲もライブも この3人で一緒にできるって私だってずっとフラフラしてて自由に自分の気持ちと向き合わなかったからやりたいことなんてわかんないけどリンゴ以外の私らしさがわかんないけどそのまま3人でいればそれだけで楽しいってわかってたのに。 それでいいのかなってそんなささやかなことでいいのかなって自信がなくてずっと向き合うことから逃げてたせいでリアムさんに勘違いさせちゃったんだ自分もちゃんと向き合うべきだったよあかりちゃんとリアムさんと。 ムさんを探そうこんなの抱えたままいなくなったら寂しいよ。 ありがとうでも引き止めないで僕はもう僕の存在理由が分かんなくなっちゃったんだ心の底からアイドルを応援したり楽しんででも炎上ばっかで僕といたら2人まで変な風に見られちゃうだからもう夢を見るのは。 終わりにする一人で勝手に決めないでよ手紙読みましたこれでお別れのつもり別にリアムさんのこと嫌いなんかじゃないよ自分の接し方に問題があるのかもって悩んでただけで世間の目に合わせるのか自分らしくいるのか どうしたらいいのか分かんなくなっちゃったんだ本当はちゃんと二人に直接聞けばよかったでも怖かったんだよリアムさんと一緒で二人に嫌われてたら嫌われたらどうしようって自分はあかりちゃんみたいにうまく励ますこともできないしリアムさんみたいに アイドルにすごい熱意があるわけでもない薄っぺらくて薄情な人間だってそう思われててもおかしくないからそんなことないって分かってたはずなのにだからだから2人を信じられなかったのは自分でやめるべきなのは2人とも。 るよ何がしたいとかやめるとかしたいって気持ちを簡単に持てて何にも縛られてなくて自由で私はずっとどう答えるべきなのか分かんなかったんだよアイドルを続けるのかいつかやめて実家を継ぐのか 将来のことなんかわかんないし死めるのって怖いしそれでわかんなくなって自分の気持ちから逃げてでも3人でいる時の楽しいをずっと続けたいこの楽しいって気持ちを大事にしたいそう思えたところだったのに なのにどうしてバラバラになっちゃうの ?3 人で一緒じゃダメなんですか好きなものとか性格とかも違ってすれ違っちゃうからうそうだよ2人ともソロでもやっていけるし一緒じゃない方が僕なんかいないほが なことないよ違うからこそいいことなんていっぱいあるでしょ違わなきゃ人の魅力なんて感じないんだから2人は私にリンゴ以外の魅力もあるって言ってくれたし気移りしがちで自信が持てない私の中にあるやりたいって気持ちを引き出してくれたもんだから。 だからきたとアイドル続けたいよアキラちゃんもリアムさんも迷惑でも足かせなんかでもない誰よりも私のことを見てくれる大切な友達なんですそれにリアムさんだってアイドルをやめたくないはずですいっぱいアイドルの楽しさを教えてくれたんだからだから 一緒にうんリアムさん聞いてよ考えてたんだ新曲の歌詞のことこの3人でステージに立ちたいから私も考えてたんだ歌詞を考える才能とかないけどだけど 好きな言葉を歌いたいから輝けるってそう思ったのときめいちゃったの3人ならこの歌ならできるって好きなことはしらしたいよ目が離せない予感がしてるんだ二人なら一緒に楽しんでくれるこれからも楽しいはずって 自分もやりたいよこの3人でずっとこの先もずっとずっと一緒にアイドルをこのユニットを始めたいんです3人の歌与えたいよリアムさん うん。 Вот. 人ともなんか悩んでるみたいだしいろいろ頑張ってんのにさもうかまできない僕、戦うよ リアムさんだけが仕掛け人だったら絶対気づいたのに P さんまでやられた事情は理解しました 泣きししちゃったし実はさずっと一人になるんじゃないかって怖かったんだ二人とも割とドライなとこあるじゃんでも今ならわかるよ心配しなくていいって僕はここにいていいんだって3人ならアイドル界の一番だって余裕じゃねえ 調子に乗らないもう人の気も知らないで本当に心配したんだからはい<笑>この映像を流せばアンチもつい泣いちゃうぞ感動でまあ戦いだのドッキリだの どんなことでも行動に移せるのがリアムさんらしさっていうかいいとこだよ燃えても貫いてるしそれは自分にはないところ私たちにはがっにりとかできませんしたぶんいつもリアムさんの全力なところに助けてもらってますしね私なんてこれまで2回もえ えへへいややっぱりリアムちゃん停止って言ってもいいよえへへ有料星すぎるいいねで買うわそういうとこ調子乗らないリアムさん停止わーいつものアキラちゃんだうれしみーアキラちゃんはそのままでいいんだよ君が幸せなら OK ですッケーです。<笑> 世間の目を取るか自分らしさを取るかだっけ自分らしさを取ったんだね私もいつものアキラちゃんがいいやっぱり2人は可愛いよ好き好き大好きやっぱ好きたまに優しくしてくれたらもっと好き何そういう流れもうまあ リアムさんはいいとしてあかりちゃんもさ気移りしちゃうって言ってたけどそれって新しいものが好きってことだよね自分もそういうの好きだし自分より柔軟でいろんなものに触れてすぐ吸収できるあかりちゃんのことすごいって思ってるよ常にアップデートしてる感じそれって最高じゃん それなオブそれなリンゴちゃんのあかりちゃんも最高に可愛いし変わっていくあかりちゃんも最高にエモくて尊いだよこんなに顔がよくて笑顔が最強でまっすぐなこアイドルとして売り出さない方がおかしいもんピーの軽眼めっちゃパネありがとうアイドルいいいいあかりちゃんはリンゴ関係なくめちゃめちゃ輝いてるこの僕が保証する 僕はアイドルに詳しいんだよそっかリンゴ農家のことかリンゴアピールとかそういうことの前にそのままの私の私が感じた気持ちでいいんだそうだよそれがきっと自分らしさでも このドッキリ動画はさすがにリアルすぎるしちょっと世に出したくはないなそうしてください自分たちにもう世間の目とか関係ないんで誰から何言われたっていい自分たちの気持ちが一番でしょ ちゃん人間できすぎか強くてニューゲームか確かにそうかも周りのこととか世の中のこととか放っておいてみんなで楽しくやれて一番居心地のいい場所みたいな私たち3人ってそんな感じがします P、さんに歌詞のヒントも渡せたし次はレコーディングとレッスンかな<笑>楽しみだねウ<笑>リンゴだけじゃなくて私自身のこともいっぱい歌詞にできたらいいな一人だったらアイドル続けたいって気持ちもはっきりとはわかんなかったかもステージの上だけじゃない アイドルの何かやっとちゃんとつかめたんだ3人んひとつになれてよかったよーこれでまた僕らは再スタートで、忘れてたー声でかいよ何ユニットめいさまにいようと思ってたんだった 新しいのまだあってあそれ私もこの前挨拶したときに「アイドルの辻のあかりです」ってなんか変だなーって思ってて募集中の中から選びますいやー募集したら下で変な名前ばっかりでしょ自分たちでつけないせっかくだしさ B、さんには事後報告でじゃああれ待ってアキラちゃん新幹線の時間ってあやっぱもうこんな時間か大事な娘ん しないでせっかくだしさっきの話の続きしよう自分たちの新しい名前3人で決める自分たちの名前いよいよ本番だね2人とも準備できてる はないかもあそうだもしもし父ちゃんあのねこの間のことなんだけどああのねアキラちゃんとミヤムさんって人たちがいてねこの3人で ユニットを組んでるんだうん仲間みたいな本当に大切な友達私ねこのユニットでやりたいこと見つけたよだからアイドルはまだまだ続けるアキラちゃん そろって登場どんだけ仲良よしなんだこのこのあっフレデリカさんも来てくれたんだ B さんもお疲れさまうってお仕事レッスンそれともお遊びこレちゃんお遊びだといいな遊びましょう お遊びに近いかもこの間のライブの映像をみんなで見ようと思ってフレデリカさんも一緒にぜひあ、面白そううわっ か, か駆けつけてくれたのフレちゃんあれ2人と結構仲良かったって 自分はちょいちょい助けてもらってますね今回のあれこれもちょっと相談乗ってもらったし私も私も頼れるお姉さんって感じしますおっと新たに姉妹を獲得しちゃった宮本大家族誕生お前も家族にしてやろうか れるお姉さんポって僕がなでうむうむ苦しゅうない みんなで幸せ大家族にリンゴロを投げてもらったの。 なんかじんわりくるな<笑>みんないい顔してる思いっきり楽しんだもんね本当。トウレちゃんが羨んじゃうくらいあの顔 自分たちらしいかな例えば SNS に自撮り動画あげたりとかオフショットっぽい感じとか私もそういうのがいいな語らない感じっていうかやっぱ僕たちといえばこびない飾らないだからな欲張りはするけど欲張りなのピアムさんだけ。 <笑><笑>じゃあ早速撮っちゃいますスマホのカメラでよければですけど<笑>じゃあフレちゃんがカメラマンしちゃう からもユニクスをよろしくです名前がついても自分たちは変わらないんで初めましての人もそうじゃない人もよろしくね見てるか全世界のお宅リアムちゃんたちをありったけのアイディスコレお違いあるぞ<笑>私たち3人で アイドルの一番目指しちゃいます